はい、皆様、今後の部、よいしょさん、ほいさんのお時間がやってまいりました、えー。午前中もね、結構盛り上がっていただきましたけど、午後ももいっきり盛り上げていただきたいと思います。さあ、それでは発声練習いたしましょう。私がよいしょと言ったら、ほいしょで返してください。元気よくいきましょう。よいしょほいしょ、うん、よいしょよい お願いいたしますちなみにその展覧下踊り子を大募集しております入ってみたい方あ、いい人がいたらという方はご紹介いただければと思いますのでぜひよろしくお願いしますそれではいきたいと思います皆様の熱い拍手ご再現 <笑>ありがとうございました